はいどうも男の手チャンネルですということで皆さんこんにちは男の手です皆さんにいつもお世話になっている男の手でございます白すぎてね手が飛んじゃうくらい白いです光で飛んじゃうくらい白いですはいということでおっと携帯が見えてしまいましたね気にしないでくださいということで今回は男の手が新メンバーに加わったということで ちょっとととある企画をやりたいと思い思ますイェーイ顔がどこということで、まあ、なんか私の友達に教えてもらったんですけど Tinder っていうアプリがあるじゃないですか Tinder っていうアプリってまあ、イケメンとか美女が顔を乗せてマッチングしたらなんか飲みに行ったりとかするクソみたいなアプリなんですよクソみたいなク ソ, クソみたいな<笑>そのクソみたいなアプリ があるんですけどそれでもしイケメンとか美女でもなくて手しか乗せてない男この綺麗な手しか乗せてない男だったらマッチングするのっていう話ですよやっぱり、ね、世の中の美女とかはこれのちょっとイケメンでちょっと高学歴がいるだけですぐ抱かれに行っちゃうバカ女ばっかりなんですよティンダ e っていうものはということで今回はね手だけでも持っててやるということで手だけジャニーズのえーとなんだっけ名前忘れちゃった あ、私、ゆうやって言うんですけど、今回、ゆうやがね、先ほどアカウントを作りました。ゃーあやべやべやべえ。もろばれ、もろばれ。こちらでございます。手の画像を、3、4、4枚と、名前が男の手という名前でやっております。サグが、ジャニーズ、お笑い、ネットフリックス、ディズニー、k p o p ちょっとだけ女子受け狙いに行ってる。ちょっとだけ狙いに行ってる。 まだプロフィール書いてないのでちょっとなんか書きたいと思います学歴は手です。それでは自己紹介何にしようかな自己紹介手だけは綺麗です、ね、ついでにフォロワーも増やしたいんでインスタのアカウントもこれでいきたいと思いますえっもういいねが来てるんだけどなんで でこの「手」っていう名前にして、まあ、1週間でね何マッチするかやっていきたいと思います今日が11日11日ですでルールとしてはその絶対全部右スワイプどんな人でも右スワイプしてで画像は多分基本的に手の画像しか載せないでプロフィールもこんな感じ手以外のことは褒めないっていう感じでやっていきたいと思います これは全部モザななのかな知らんけどまあ、こんな感じで全部いいねしていきたいと思います。これ、知り合いとかいたらめちゃくちゃ面白いんだよね。ちなみにだけど。これがね、マッチングアプリの醍醐味ですね。知り合いがいるってのが。う、ま、わ、あ、ほん、やばっ。しょっぱなマッチしたんだけど。怖いんだけど。手だけでマッチする人って何怖っ。 やっぱ、ゆうやは、ちょっと以前、このアプリを使ってたことがあるから、まあ、誰とも会ったことはないんだけど、でこのアプリでちょっと何マッチするかなとかちょっと遊んでたから、使い方わかるんだよね、大体。するのっていう。あ、これでね、これで一回終わりです。12、十二時間になったら、課金は絶対しないっていう感じでやっていきたいと思います。え、すご。もう、ま、早速マッチしました。 ラーーメンンを1、ベーススまますすインスタ教えてますっていう人です い, いえプリキュアドプリキュアいやまあまあかわいいじゃないですかはいということでこんな感じであっはいということでこんな感じでやっていきたいと思いますそれじゃまた何日違うをお会いしましょうはいということで2日目やってまいりましたこんな感じでねおっとマッチしましたね2人目でしょうか2人目でしょうかマッチしました はい、どんどんスワイプ、どんどんスワイプ、どんどんどんどんどんどこどん、どんどこどん、俺はポンポコタヌキみたいに、どんどこどんって言ってるだけ、口だけ、うまい状態。あ、終わりましたね。はい、それでマッチ2人とマッチしました。1人目、あ、uh,、結構ストリート系目だね。ストリートメーな女の子。2人目、看護師エロエロナス。看護師エロエロナス大学生、ありがとうございます。3日目行きましょう。<笑> 皆さん、こんばんは、慣れていますか ?3 日目に行く前に、このお二人にメッセージを送りたいと思います。<笑>買っちゃった。<笑>はい、ということで、送るメッセージは、はじめまして。セクシーすぎますね。と、送っちゃうですかね。ちょっとナンパ寄りですね。あ、変えましたね、変えましたね。マッチありがとうございます。マッチありがとう。ちょっと上から目線ね。いるよね、男子で上から目線。絶対モテないから、下から行きな。下から行こう。 なんでいいねしてくれたんですかあなんでいいねしてくれたのか理由を聞く感じですね。そもそも返信が来るのが謎なんですけれどもね。あ、ちゃんと。あ、えらいえらい。下から行く感じえらいこれを送りました。1人目の人に。あ、顔見えちゃってる。やめて。2人目の1人にも、えー、同じメッセージをコピーペースト。はい、それを送って返信を待ちたいと思います。よいしょ、3日目。 はい。ということで、やってまいりました。皆さん、待望の3日目でござい。おっとっとっとっとっ と, と、おっとっとっとっ と, と, と、おとちゃんばり。宮迫さんの相方、おとちゃんばり、ほとちゃんでしたね。ということで、ほとちゃんばりに3日目、3人目、ライクじゃない、マッチしましたね。結構でもね、モザイク越しでもまあまあ、美人さんな感じ。お、そして、変身が来ております。この子ではないですけど、このコピペしてね、さっきの子に送るんでしょうね。はい、送ってください。コピペして送る。 ベスト返信はまだ見ずにスワイプを続けたいと思いますよいしょスワイプスワイプスワイプスワイ プ, スワイプって言葉を言えないくらい滑舌が悪いですねはいでね皆さん最近は何かありましたでしょうかこんなねトーク力のないくせにこう続けようとする悪い大人ですね私ははいはいということであちょうどね来てしまいましたお時間が 3日目のお時間が来てしまいました。ということで、まあね、もう1人マッチが来たので、この女の子、ギョルギョル、うわぁ、こういうね、勧誘もあるんですよね、Tinder ってアカウントは。はい。なんて送るんでしょう、彼は。あーモザイクで見れない。見たいんですけど、モザイク取れないかな。モザイク取れて、たぶ取れてくれ、モザイク。あぁ。いや何送っとんね。はい、ということで、こんな感じで、4日目も5日目も続けていきたいと思います。 4日目も5日目も6日目も7日目も続けてまあね4日目で4マッチってことなんで最終日までこのままぶっ飛んでいきたいと思いまーすはいあ結構でもね量多い感じしません見た感じ何マッチになったのでしょうか最終日どうぞ よいしょ。待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。はい、せー。はい、ということで。手だけのアイコンで1週間 Tinder やり終わりましたはい、ということでね。今回ね、ちょうど1週間、あの、手しか載せてない Tinder のアカウント。待って、マッチングアプリに出会い系のアプリを使ったんですけど、どのような結果になったと皆さんは思いますでしょうかはい。 まあ一旦ねまだ最後の今日のスワイプ分はやってないので軽くやりたいと思うんですけどただね右上がもう1しかいないんで1人しか確定マッチするとしても1人しか確定されないんですよということで皆さん何マッチしたのかご覧になっていただきたいと思いますそれではいきますストンマッチ数8マッチ <笑>ちなみに先に言うんですけどプロフィールをねちょっと変えたんですよプロフィールは「あの手だけは綺麗です」っつってインスタの手だけアカウントを載せたんですよ<笑>おもろいはいでちょっとねメッセージとかちょっと後半めんどくさくなっっ て, て送ってないんですけどこれね会えたら面白いなと思って手だけで。 手だけでマッチングした人と会ってなんで会ってくれたなんでマッチしたっていう話を聞けたら一番面白かったんだけどそれができなかったからちょっとそこが悔しいで す, 悔しいですちょっとね見てみますかいいねしてくれましたはじめましてマッチありがとうございますなんでいいねしてくれたんですか変身なし はじめまして、マッチありがとうございます。なんでいいにしてくれたんですか適当に右スワイプしてた。はじめまして、マッチありがとうございます。なんでいいにしてくれたんですかしかとこかれてますね。しかとこくなこぶすが。あの、はじめまして、なんでマッチしてくれたんですかじゃなくて、ちょっと新しい攻め方をしてみたわけですよ。楽しいことしましょうかまあま、手で、手が綺麗なんでね。そしたら、バッティングセンターって来たんですよ。でちょっとさすがに、 どういうこと急に野球少年って送ったら、しかとこかれました。おかしいな。で、手だけ乗せて1週間、Tinder をま、あの、スワイプすると、8マッチめちゃくちゃ綺麗な、この手でもね、8マッチなんで、皆さんだったら2マッチが限界かな。うん、僕は顔だけだと1マッチ以下、それそれ。ということでね、えっ、ー、と、今度は、Tinder で100マッチするには何日間かかるのかで、お会いしましょう。それでは、 タロでしたまた次の動画でお会いしましょうバイバイ